いつまでこんなイチャモンを繰り返すつもりなのでしょうかどうも政治いろいろの学なぶです明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録では歴史問題を引き合いに出して散々イチャモンをつけてきた韓国ですがまたしても世界遺産登録の件で 日本につまらないいいクレームを入れてきてきるというのです2021年12月1日付、ワウコリアからの引用です。2023年の世界文化遺産登録を目指している新潟県佐渡市の佐渡ヶ島の金山について、韓国の外交部は、日本国内の推薦候補の選定作業が続いている状況を注視している との立場を示した佐渡島の金山は西三河砂金山など2つの鉱山で構成。江戸時代にヨーロッパとは異なる伝統的手工業で大規模な金生産システムを発展させた。世界的にも稀な鉱山だと訴え、世界文化遺産の登録を目指している。これまで登録の前提となる 国内推薦候補に4度落選している。しかし、2021年度に国内推薦を目指しているのは佐渡島の金山のみで、選定が有力視されている。日本の文化庁は今年8月、文化審議会に国内推薦候補の選定について諮問。年内にも文化審議会が国内推薦候補を選定し、 答申するるものと見られている文化庁は例年4月に諮問を受け7月に国内推薦候補を答申しているが今年は選定基準の見直し作業を行ったためプロセスがずれ込んでいる佐渡島の金山は江戸時代近郊として有名で第二次世界大戦が本格化した後には徹夜銅亜鉛といった 戦争物資を確保する鉱山として活用された。鉱山には朝鮮半島出身労働者が多数動員された。韓国紙ハンギョレ新聞が行政安全部傘下の日程強制動員被害者支援財団の報告書を抜粋して報じたところによると、戦時中、佐渡金山には最大で約1200人の 朝鮮半島出身の労働者が動員されたという。佐渡島の金山が国内推薦に選ばれた場合、日本政府は来年2月1日までにユネスコに推薦書を提出。2023年の夏頃、世界遺産委員会で登録の可否が決定する見込み。その間、韓国では映画、軍艦島のように、歴史をファンタジーで塗りつぶした映画、 佐渡島が制作され、韓国民を扇動するはずだ。また、ユネスコには、反日狂人触発された韓国発メールの嵐が巻き起こるはずだ。韓国と日本では、歴史の真実を話せる超人が登場しない限り、日韓関係の正常化は、ますます茨の道となる。とのことで、いかがでしょうか 正直、またかという感じですよね。佐渡金山は日本に古くからある鉱山で、戦時中には軍事兵器に必要な物資を調達するのに使われていました。季節を問わず安定して鉱山が取れるため、一年を通して仕事の需要があり、炭鉱夫の雇用の場としても長らく重宝されています。その上、 佐渡金山で採集された鉱山から作られた工業製品や工芸品は世界的にもハイクオリティだと言われており、現在では伝統的手工業を支えていた要所として役割が再認識されています。そうした文化的背景を歴史的価値として捉えた上で、今回佐渡島の金山として世界遺産登録を目指しているというのが今のところの流れです。 どう考えても、よその国からイチャマンをつけられる筋合いはありませんよね。韓国がイチャマンをつけている理由は言うまでもなく、徴用工問題です。まあ、いつものことですよね。戦時中、佐渡金山では朝鮮半島から渡ってきた徴用工も日本人に混じって働いており、そのほとんどは日本による強制労働だった。歴史的な負の遺産を 世界遺産として登録させるわけにはいかない。韓国の主張はこんなふうなところです。長崎の軍艦島と全く同じ論法ですよね。反論するのも馬鹿らしいのですが、一応事実を整理しておきましょう。確かに第二次世界大戦当時、佐渡金山では朝鮮半島からの労働者も働いていました。ただし、それはあくまでも、 正規ルートにによよるる応募でであありり日本による強強制制連行強制労働では決してありませんまして、労働環境が格別に劣悪だったというわけではなく、賃金面で日本人と差をつけていたというのも完全なる捏造です。まあ、現場の作業が多少きつかったり、時期によっては長時間労働が続いたりしたのかもしれませんが、戦時中ですからね。 情勢によっては、そのようなこともないわけではなかったのでしょう。ただ、ここで重要なのは、日本人も同じ労働条件だったということです。お互いに同じ環境、同じ待遇の下で働いていたのなら、それは正式な雇用関係であり、違法性はどこにもありません。冷静に考えれば、無理筋だと気づくはずなのですが、 あののの国ににそんなな理理性を求めるのは無理に近いといととううことなのでしょう世界遺産、文化遺産に対する韓国のこだわりはもはや異常であると言わざるを得ません。つい最近も国内の9つの干潟地域を世界自然遺産に登録しようという動きが見られており政府レベルでもかなり盛り上がっていたようです。もともとの干潟地域についても 書類の不備によってあっけなく突き返され粘り強く書類を整えた結果数年がかりで登録にこぎつけたという経緯があります前回の成功体験があるから押せばいけると味を占めてしまったのでしょうか文化遺産登録についても意欲を示している韓国伝統的な食文化であるキムチを無形文化財として登録しようと申請したのはいいものの キムチには形ががあるじゃないいかとと指摘されすごごと引き下がっていますちょっと考えればわかることなんですけどね。さらにキムチ文化が審査に入っている段階でメディアに向けて文化遺産がまた一つ増えるぞと情報を流してしまうのですから相当前上がっていたのでしょう。世界遺産へのこだわりはつまりオリジナリティへのこだわりであり韓国お得意の 起源のご両親もそれにつながっています。茶道、寿司、歌舞伎、日本酒、和食。韓国はこれまで、あらゆることについて、韓国発祥だとご了承してきました。言うまでもなく、それらはすべてあで側の根拠のない言いがかりであり、おめでたい妄想に過ぎないのですが、嘘も繰り返し主張されると、真実としてまかり通ってしまうのが、 韓国ですので、日本としても対応せざるを得ません。結局は、自国の文化に自信が持てないから、わざわざ他国の文化を自国発祥と主張し、注目を集めるしかないのです。韓国が狼少年になって、勝手に自滅してくれるのなら、それはそれでありがたいのですが、徴用工問題は、日本としても絶対に譲れない歴史的事実であるだけに、 黙って見過ごすわけにもいきませんまあ、韓国が何を言ってこようが、世界遺産の申請、審査、登録は粛々と行われるわけで、不戦勝で終わる可能性が極めて高いのですが。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。